お久し太郎で す, ダローですということでね今回久々になっちゃって撮影自体2週間ぶりくらいなのでちょっと緊張してるんですけども初めに、えー、前回の動画、えー、フィーの1週間使って髪をサラサラにしようっていう動画なんですけれども、えー、自分の知識不足によって皆様に不適切な手順で紹介してしまい、えー、ただなるご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした自分の本当に知識不足で細かく調べずに行ってしまったのが一番のミスですすいませんでした 前回の動画は非公開にさせていただきますそれとですね、えっと、最近コメントのね誹謗中傷的なものがとても多くて心が痛くて YouTube やりたくないってなってるんですけれどもコメントをね少しずつ返していきたいと思います訂正しないなら早くこの動画消してください本当にすいませんでしたご迷惑をおかけしましたちょっとたくさんの方が影響を与えてしまったのかなと思って申し訳ないですすいませんでしたごめ消しして評価見えないようにするのずるいよ間違った情報流してるんだから訂正しない他の動画もな これも本当に申し訳ないです動画消させていただきました肌もすごいぐちゃぐちゃだけどほうれん性もすごいなかわいそう本当にかわいそう前世で何したんだろう本当にそうなんですよね僕前世で何したのっていうくらいもう髪もハゲてきてるし白髪も生えてるし目も離れてるしニキビもやばいしチンポも立たないし俺どうしたらいいこの先って感じなんですよ どうしたらいいんですか僕はなんか目が変だよもっとちゃんと勉強してメイクしてよ言い訳じゃないんですけど元々の顔のバランスが悪いので普通の整った人のメイクを真似してたんで多分ね合わないと思うんですよね申し訳ないです頑張って勉強します口だけにならないようにちゃんと行動で勉強させていただきます全然治ってないやんシンプルに皮膚科医方が良さそう見ててきついこれは僕が一番思ってることなんですけど 僕結構例外な方で普通の一般の方って思春期が過ぎたら大体ニキビって治ると思うんですけど僕は多分ね遺伝的なものが多くて年中ニキビがずっとできるような体質で多分皮脂腺の量が多いのと多分皮脂量がそもそも多いっていう体質なので僕も本当に治したい早く治したいけど治らない治るはずなのに治らない。 から焦っている洗顔もスキンケアも多分誰よりもしてると思うしだからもう早く治ってほしいって思ってる本当に思ってるの本当に間違った情報とかは流すまいと思ってるんだけど本当に治したいとはめちゃくちゃ思ってるごめんなさいなんか全てにおいて適当すぎれ本当にすみません本当にすみませんちょっとねあの今日から動画上げる際は必ず動画の構成を全部書いて間違いのないようにしてから動画投稿しますすみませんでした これやろうとするならアキテインいかかららだよ消するいろんな人にコメントされてるよ1年前くらいからねほぼ全部無視2年も治療やってて視聴者の意見聞かないで肌傷つけて何がしたいのかなっていうコメントがあったんですけど、えー、とりあえずですけどアキテイン買ってみましたえっとアキテインを使った上でレーザー治療すると肌の跡だったりがより残ったりするって書かれてる記事があったりあと今飲んでるお薬と服用すると副作用がいっぱい出る うつ病の薬とかも飲んでるので自殺したくなるみたいなこともあるので買っては見たんですけど今は控えておりますすみませんアクテインオカマみてえだ世界は残酷すぎる俺もかっこよくなりたいのにオカマみたいって言わないでよってことですまあ簡単に言うと 僕自身は病院を信じるしかなくてもう早くこれも実際使ってみたいって使ってみたいんですけどその精神的な面の病気も併発してるので飲めないなと思って飲んでないだけなので、まあ、精神状態が安定したり他 の, 薬の他の薬の服用数が減ったら是非飲んでね試したいと思っておりますそれ、ね、やっぱり何で治ってないんだって皆さんにねそういう不快感を思わせてしまっていたら本当に申し訳ないです僕ななりりにで、ね、できるることは頑張ってるつもりなので もう少し、あのー、緩やかに応援していただけたら嬉しく思いますえ適当な動画とかをもし参考にされてしまった方大変申し訳ございませんでしたまた今後見る機会がありましたらどうぞよろしくお願いしますタロでしたこのキスで